動画を見ていただきましてありがとうございます。旅する着物、男子馬場しんです。この動画面白いと思ったら高評価グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。さて、今回僕は僕の故郷鳥取県に帰ってきました。そしてこの動画シリーズ。 鳥県の実はあまり知られていないな観光スポットを皆さんにご紹介したいと思っていますのでぜひ最後まで見てくださいで第1話はちょっと看板が見えていると思いますけども延長園って見えると思うんですこれ実は日本で唯一の建物なんです何が唯一かは現地についてからお話ししますというわけで今回の旅も早速始めていきましょうちなみに今回は僕の兄弟が。 運転しててくれてますこの橋は竹田橋といって下には天神川という鳥取県に3本ある大きな川の一つが流れています。 見えてきました見えにくいかもしれないんですけど隣に映っている湖これが東郷池といいます実はこの東郷池とその周辺の山々ここで昔豊臣秀吉当時は羽柴秀吉ですね羽柴秀吉と毛利家の吉川元春が南アいの戦をしたということで有名な場所でもあるんですさあちょっとそこにいきなりた 異国情緒、しかもちょっとアジアンテイストな建物が見えてきました。 というわけで到着しましまたここが鳥取県が誇る日本でただ一つしかない中国庭園長園長です他に異国情緒あふれる洋風な建物というのは日本にもたくさんあるんですけれども「ザ・中国」というテーマがきっと凝縮している庭園で。 実はそんんななに見たことがないとがい思うんですもし他にもあるよっていうことであればコメント欄にご意見をお寄せくださいでは早速延長園の中に入っていきましょう なんか入りましたそれで探検の都合あるからちょっとどうかわからないんですけど実はこの延長園このドラマのロケ地に選ばれてますというのもあの当時中国と日本の関係ってとても悪くて中国ロケしたかったらしいんですけどできなかったというエピソードがあってこの延長園はこのドラマのロケ地として使われていました 延長園の見どころが5枚のパネルとして紹介されていますでこっちには大きな壺もそしてここには中国の四大美女の肖像画と歴代皇帝の肖像画と人物紹介もされています、えー、皆さんがよくご存知の人物ばかりなんじゃないでしょうかでは実際に延長園の中を歩いていきましょう延長園の内部こんなふうに。 なっています<音楽>うわ とても広い見てください日本の中にこんな素晴らしい中国が中国庭園があるんですまさに中国歴代王朝の中に迷い込んだかのような感動がありますでは歩きながら園長園の中をお見せしていきますそうそう女性の方には朗報なんですけどチャイナドレスのレンタルもしているそうなので気軽に着替えて園長園を歩くこともおすすめです こんな感じで柳の葉がね、ゆらゆら揺れてます。この延長園、見る角度によって全く違う景色になるのがとっても素晴らしいところなんですよね。 先ほどは三景圏という延長園をいろんな角度から見ることができるという景観スポットからいろんな角度で延長園を見ていただきましたあと三景圏の中の装飾なども一緒に見てもらいましたそしてやっぱり延長園といえばこれだと思うんですこの七星鏡を見てくださいかなり立派じゃないですかそして下には優雅に鯉が泳いでいます一匹じゃないですよたくさんの鯉がこの池でのんびりとした時間を過ごしています そしてこの延長園にはもう一つの魅力があります見えるでしょうか左に建物があると思うんですがあれはハワイ温泉ですこの東郷駅を挟んで向こう側のハワイ温泉を見ることができる延長園は確かにこの庭園内部も一つの空間なんですが実は中国の思想だけではなく やはり日本的なエッセンスも含んでいてそのエッセンスというのはこの広報液を借景にしているというところが日本らしいところでもあるんですねちなみにこの四川橋旅館の事情で今は通行することができなくなっていますここもすすごく立派でよねちょっと入ってみましょう。 延長園の中でも最も一番高い場所で最も全体の景色を見ることができるという一蘭亭にやってきました見てくださいあちらには立派な滝がありますね実はあの中入ることができたりするんです早速行ってみましょう滝の音が聞こえてきました 滝の裏側の洞窟こちらは別誘導中国語を読みすると武芸行だと思うんですけど間違ってたらごめんなさいてててててじゃあ中に入ってみたいと思います結構急なんですよこんな感じで滝の裏側を見ることができるんですよね人の手が入ってるとはいえ結構。 こんな感じに滝を見ることができるんですね本当に本物の滝みたいこの間袋田の滝に行ったばかりですけどそしてこんなふうに。 中に入ることができて内部はこんな感じになってますここにはこんな文字も刻まれてるんですよほら滝の音がすごくよく聞こえるでしょう の文字が滝の岩肌に刻み込まれてますそして音がすごいぜひ見に来てくださいここがイベントと展示施設がある集水館ですここで毎日3回中国芸術の文化公演が行われています、うん なんかそう言っているうちにイベント始まるみたいです行ってきましょう見ましょうちなみにこのイベントはチケットを払っていれば無料で見ることができるそうです 雑儀賞なんですがとっても楽しかったです声を上げることが今の状況下でできないので拍手でお願いしますということなんですけどもあまりにも素晴らしいでその拍手の回数も多すぎて手が痺れても赤いです講<笑>演の内容についてはちょっと撮影禁止なので簡単に概要を言います俺まだ見に来たことがない人絶対見に来た方がいいと思いますよ本当に楽しめる25分間の講演でした 園長園には鯉 の, のおやつしかもたったの100円100円で池の鯉に餌をあげることができるんです早速試してみましょうかそしてこれが鯉の餌であげてみましょうこれウエハースみたいになってて割るとパカッと開けるとほら鯉の餌が入ってるんで。 餌をくれよと言っております早速餌をあげたいと思いますはいじゃあお食べどんどんお食べもっと大きくないなもっと大きくなっちゃってくれほれほれほれ人生はたまばるだもっとたまばるだ<笑>そしてこのウェーハースもちょっとちぎりましょうかほらもっとたまばが頑張れ ね、この言葉このウェーハースのも子たちにとっては立派な餌なので食べ物なんですよねほら口を大きく上げて「もっとクレヨンもっとクレヨン」って言ってますはいあーらーパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパ 丸飲みにしたいなっていましたけど<笑>最後に延長園の外にあるこのお土産屋さんを紹介したいと思います ここではイイイートトンとテイクアウト両方でできるそうです僕の家族がこのヤムチャセットを今オーダーしに行ってるのでこれをレビューしたいなと思いますというわけで桃モモンマン来ました実物こちらになります葉っぱもあってここはちょっとピンク色で綺麗ですよね早速いただいてみましょういただきますうん ほんの桃味がします、ね、そして中にはこんな感じでこすらんで非常に食べやすいですうちの兄弟は恥ずかしがり屋なので声を出さないんですけどはーなんか聞こえた風の音かなこれ多分できる人は一口でいけちゃうかもしれません<音声>というわけでラオロン島の桃ワンマンをご紹介しました行き過ぎた<笑>はい 今回の動画いかがだったでしょうか楽しんでいただけたでしょうかもしこの動画面白いと思っていただけたら高評価グッドボタンとそしてチャンネル登録をお願いします最後まで見ていただいてありがとうございましたありがとうございます